平成28年10月11日、阿蘇市の特産品を詰め合わせて、阿蘇復興支援土 と, として販売し、その売り上げの一部、264万円余りが、社殿の再建に役立ててくださいと、阿蘇神社に放産金として奉納されました。放産金を奉納したのは、阿蘇テレワークセンターです。阿蘇テレワークセンターでは、 オンラインショップ阿蘇もに加盟している企業の呼びかけで、阿蘇市内の特産品を詰め合わせて阿蘇復興支援セットとして熊本地震発生後の5月12日から販売しました。この日は阿蘇テレワークセンターの職員や企業の代表者ら3人が阿蘇神社を訪れて、まず宮川権禰宜から阿蘇神社の被災状況などの説明を聞きました。そして！ 麻生春高宮司に264万8700円の義援金を手渡し奉納すると義援金を受け取った阿蘇宮司は大事に使わせていただきますとお礼を述べました義援金を奉納した阿蘇テレワークセンターの職員の話では復興支援セットはお中元や被災してお見舞いを受けた方などがお礼として贈られたものもあり 全国各地に発送したということです阿蘇テレワークセンターでは今後もしばらくは阿蘇復興支援セットとして販売を続けるということでこれからも売上金の一部を放産金として奉納することにしています阿蘇復興支援セットの購入申し込みはオンラインショップ阿蘇モのホームページをご覧ください